こんにちは鶴ヶ島市からやってまいりました踊り大連です久々の世に多く緊張しています一生懸命踊りますどうぞよろしくお祈りのほどよろしくお願い申し上げます今日は1回目と2回目の演分違う踊りを踊りたいと思います1回目はストリートオフダソー踊らさせていただきますそれでは参ります気をつけ 人生最高の晴れ舞台笑顔の花咲かせます。 ありがとうございました踊りタイルの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします